私はダチョウに出会っっってて人生が180度変わたたダチョウ飼育員牧場をを回っていたら久々に卵を見取れました。 おそらくキャンの卵ですねあ、卵見つけた早速取ろう新しく修理した網で取りたいなあれ届きませんでしたこっそり入ってしまおううーんしょおっとダチョノスケくんだ人懐こいとはいえ注意して進もうゆっくりそーっと ふれあいエリアではみんな絶対に真似しないでね。ふうやっと卵の元に着きました。回収回収と。わわわ、近づいてきた。ごめんね、通るよ。背後に注意して帰ります。普段た敵ぬるりんちょ。いい卵ですね。回収完了夕方の巡回中 見つけちゃいましたダチョウの卵修理したもう一つの網で取るよこれは長いから使いが難しいオニタンをこずいてしまった長いから卵取りには便利なんだよなほら取れた取れた小さいミニサイズ卵ゲットだぜ